どうぞよろしくお願いしますはいそれではですね今日4曲準備させていただきました、えー、1曲目2曲目3曲目とすべ、えー、て皆さんとね楽しく踊れるようにということで、えー、総踊りを入 れ, 入れさせていただきましたのでぜひ皆さんね手拍子足拍子でね、えー、参加していただきたいと思います それでは1曲目の方よろしくお願いします I'm so done, o